えー、本当にあのジャズミュージシャン、現役ジャズミュージシャンから見ても本当に完成度の高い素晴らしい映画だと思いますので、ぜひ皆さんに見ていただきたいなと思うんですが、えー、10倍楽しむ方法ということでですね、これ、えっと、僕は漫画を読んでたんですね。で今漫画連載中で えー、これの今3部をやってるところで一部の最後までが映画の内容になっています多分そうだろうなと思って僕も見に行ったんですけど最後の最後ねちょっといろいろこう漫画と違うところがあってそこはすごい面白いなと思ったんですねだから、えー、読んでた人も絶対楽しめるものになってますし全然全く何も知らなくてジャズのことも知らない人が見てもとても面白い映画だと思いますのでぜひ見ていただきたいなと思いますはいというわけで、えー、以下レジュメになるんですけど、えー、こういう内容で話していきます、えー見る 前にしているとより面白いかもということでですね、えー、ここはあの映画は3巻から始まるということ で, ですね、えー、それまでのエピソードが分かっていると、えー、より面白いんじゃないかなっていうふうに思います